南皆様や黄昏時こそ気ぃ付けなし闇に化けるが獣ゆえ錦織姫2019狐火 我らと共にここに迷い込むは名もなき少年社にて遊びつつ誘われたどる鳥居の先 意識詰めよそ尾を引きブレを成し仲間をも惑わす寄ってらっしゃい見てらっしゃいさあさあ狐ツネをくわえられ踊るは味の速さ を引くなり深淵の赤き瞳と心を奪われる海老。 敵を追わせ気がにて笑え遊びをして悲しきこのにいとおしいまた先のこのよう のもやかし友達は我が一族一命なりふと気づけばしんと静まる鳥居の前はてさて夢か美しかまやかしか皆も黄昏時にはご注意を。 治れ見てくださった皆様に最高の織姫スマイルでありがとうございました意識織姫の皆様ありがとうございました<笑>